神奈川県人権啓発センターです YouTube コメント欄からのご質問、なんでそんなにメンタルが強いんですか、秘訣はなんですかっていうことなんですけども、このチャンネルのテーマとして、啓発学習処方という こ, とがありますこの中でね、一番大事なのは、学習ですね。 多分ほととんどの人にとってはただ、人によっては、ね、処方が一番大事な場合もあるんですけども、じゃあ、なんで学習が一番大事なのかっていうと、このメンタルが、ね、崩壊する理由っていうのは、まあ、何かに対する恐れが原因なんですね、それは具体的なものだったり、人だったり、集団だったり、あるいは自分の将来に対する恐れ、そういうものですね。でじゃあなんで怖いのかっていうと あのね、人はね、訳がわからないもの、得体の知れないものっていうのが怖いんですよ。このものがよくわからない、あの人が何を考えているのかわからない、あの集団が得体が知れない、あるいは自分の将来のことがよくわからない、そういう時にね、人は恐れを抱くわけです。じゃあ、その恐れを克服するためにはですね、その知らないという状態をなくせばいいわけだから、それはやっぱり学習ということにね、尽きるわけですね。 ブラック関係で言えばね僕は本で書いたんだけどもねこのキノコとかね毛虫に例えるんですねあと蛇とかね皆さん、その辺に生えているキノコをね取って食べられますかとあるいはその毛虫触れますかあと蛇触れますかっていうことになると。 こうな割合の人はね、そのなそのキノコなんか食べたくないし、毛虫触りたくないし、ヘビを捕まえるのもね、無理だと思うんですよね、でもやっぱり人によってはね、キノコ狩りが趣味な人もいるし、毛、ま、虫、あ、とかヘビとかね、平気で触れる人いるわけです、じゃあその違いが何かっていうと、それやっぱ学習ですよね。キノコについいて何も知らないと なんかその辺のキノコだとね、あこれ、毒キノコじゃないかと思ってしまって、やっぱ食べるのが怖くなるけども、でも、どのキノコが毒で、どのキノコが美味しいのかって知ってたら、もう安心してキノコ狩りできますし、あこれ、美味しそうなキノコだから、ね、持って帰って食べようっていうこともできるわけですね。 で毛虫にしてもですねその毛虫が全部ね刺すわけじゃないんですよねで刺す毛虫って言ったら例えばあれだマツケムシとかねあとは毒ガの幼虫なんかは刺すんだけどもあのマイマイガっていうあのニャッキみたいな目のある毛虫あれって毒々しい見た目してるけど実は刺さないんですよねだから分かってる人は平気で触れるんですよねでヘビにしてもね、まあ、シマヘビとかアオダイショウは別にね触ってもなんともないんでただあの ヤマカガシとかあのマムシは危ないですよね。うん、でも青大将とかねシマヘビだったら、まあ、刺されあ噛まれたら痛いけどね。でもそれだけなんでまあ別に捕まえても大丈夫ですよっていうことになるわけです。そこでもやっぱりねどのヘビが危ないのかどの毛虫が刺すのかっていうねその知識ですねそれを学習してるかどうかっていうことが大事になるわけです。だからまあ例えばねその団体とか人に。 についてもあるいはその将来の不安とかについても例えばねやっぱりお金の問題で悩む人多いですよねそ の, その残念なことにねそんな大した金額でもないお金で悩んで、えー、死んでしまうっていう人もいるわけだけどもやっぱそういう人にとってはそのお金を稼ぐ手段とか金融の知識というものが そういうお金についての知識を持ってたらお金のことで悩むことはないわけです、いざとなればね破産っていうこともできるわけだし、あと YouTube なんかでちょっと誰かを批判したりとかね、ちょっと際どいネタをやったらこう訴えられそうになって、チャンネル閉じてしまったりっていうのも結構あるんだけども、まあ、そういうのに関してもですね、この法律とか裁判の知識を持ってれば、 そういう恐れる必要はないわけです、なんか訴えられたら、すごいお金かかるんじゃないかと、もう自分破産してしまうんじゃないかっていうふうにね、恐れてしまうっていうことあるかもしれないんだけども、でも裁判とかね、法律とかの知識があれば、いや、もうこっちはね、本人訴訟で応戦してやろうとかね、まあ負けたら負けたで、その時はその時みたいな、そのぐらいのね、えー、ことがね、考えられるようになるわけです、ちゃんと裁判や法律の知識を持ってれば。だから皆さんね 何か怖いとかね、この不安とかね、あとはメンタル崩壊しそうな、まあ、そういうことがあったら、まあ、自分がね、その何が原因なのか、まあ、行き着くのはね、何かを知らないっていうところが原因なんですよね。だだからら自分が、ね、何か怖いと思っっててるんだったらそれに対して まあ調べてみようともうインターネットでもいいしね、ね、まあ、YouTube の動画なんかで勉強してもいいし、あるいは本買ってきてもいいし、まあ、誰かに聞いてもいいし、とにかくね、メンタルが崩壊しそうになったら、そのメンタルが崩壊する理由っていうのはどこかにあるはずで、その理由っていうのはね、多分最後はね、何かわからないことっていうことに、 行き着くんですよねだからその分からないことが何かっていうことをですね突き止めてですねそのことについて徹底的に学習するということでそのメンタルの崩壊を防ぐことができるっていうことは多いんじゃないかと思います。ということで、まあ、今回はねメンタルを強くするやどうすればいいかという、まあ、そういう趣旨の質問だったと思うんですけども、まあ、それはもう学習をするということですね。 まあ、ただ学習する前提にはまず知らないことを恐れないっていうことも必要なんですよね。ということで皆さん参考になりましたでしょうか。